いししょう少しずつ。はい少しずつね ま, まあ温度温度計を見ながらだからそんなにねはい。ちょっと入れてはかき混ぜてもうちょっと下のほうでいいかなうん。まだ大丈夫じゃない何<笑>かやたら慎重になっちゃったな<笑>すいません今日すぐ入れてま す,、はい す, いますはい、そんな感じで温度も三対一ですねジワジワはい温度もじわじわと上がっ て,、はい、がってるじわじわ ね, いいですね はい度はいはい、じゃあ、えー、と手離すとひっくり返っちゃうそんなことない大丈夫大丈夫です、うん、じゃあこのビーカーを置いて温度計はそのままでちょっともう一回かけ混ぜてください温度の上がり方をちょっと見たいそうそうそうはい、はい、じゃ あ, あのカット面ですねはいじゃあ全部うん部入れちゃいますね、うん、このぐらいの量はいっちゃうので、はい、うん 全部いっちゃいますか。すじゃあ、あピンセットでちょっと、浸して、あの、押さえつけて。ね、どんな感じ。うん、いくよね全。全然余裕ですよ、ねですはいうん。はい、そうだよねだ。ピンセットが汚れてたっていうパターンかな。そうですね<笑>ね、<笑>まあ、ビジュアル的にはちょっとなんだけど、まあ、いいやち、うん。ちょっと固まっちゃったかな。固まっ。すね、すません少し。 ほぐれた感じで、ちょっと保管したいんですけど、はい、じゃあ。はい、じゃ、カットします。ちょっと封をしましょう。ピッて、ピッて。うん。ピッと貼る感じですね。はい、それじゃ、数日経ってる、んだよね、これね。で、はい、それ、全部写してもらおうか。あこちらうそうだね。はい、じゃあ、取ってきます。こんさん、ちょっと気をつけてくれ。はい。 かなり強い酸なので垂らさないようにうまいうまい具合にこうつまんでそう垂らさないようにして、はいうん、ちょっとこれ強烈な映像だねそうです、ね、カメラやられそうだそっちに行ってねその本人の方行ってるから、はい うん、俺は構わない。<タッ>なカメラの方向なけど。死ぬのか。またカメラやられたら大変なもん使かないで、うん、いいよそのまま、はい。そうそうそうそう。って置いて。はい。じゃあそっちに運んでもらって。気をつけ下に置いちゃっていい。気をつけて。うん、気をつけてって今これ言うのはあれだけど、冷水冷静水。冷水って このぐらいの量だったら大量希釈で大丈夫かなと思ったんだけどちょっと安易だったかもしれないなここ水をちょっとこっちも流しておくべきだったかもしれない暑さももうなくなってきてるもうちょっともうちょっともうちょっとよくよく洗ってはいじゃあ十分洗ったとしますそしてて絞って チブを取り分けて、はいうん、ちょっとサンプルにね。こんなもんでいいですかね、うん。はい。で、これはちょっと片付けて。これで完成ね。で、うん、で加熱始めて、うんでで。で、電気消すから、はい、消して。これで暗くなるんだよね、結構な。よし。 ええ何の略？ミドロセルバス。よし。ああかないなか行かない続け続け続け。続け続けよしあいたいたいた。いたは い, いはい、はい、もう一回、はい、じゃ暗くするねはい。のうの。嘘、えー、だろ嘘だろえー、こんな近づけてごめ い, い温度下がっちゃうんだよね、うん、もうやるならすぐやらないと。うん はい、それじゃあ、ね、着火点の目安、ね、マッチと面火力をちょっと比較してみようかじゃあマッチからいきますかはい、はいはい、じゃマッチを出してその、ね、うん印×印のところでまあ大体ね条件同じってことでね、はい、そうですねじゃあ回点かはい火、はい、一応測ってるからねが、うんまあ、映像でねダメってどれぐらいになるか分かるいかい 着、はい、きましたねはいじゃあ消してもらって、ね、これ一回条件を同じだから冷やさなきゃいけないんだよねだじゃあ消して消してうんだ宗教活動じゃな い, い, いんだよ<笑>からフッあそっかマスクしてんだ俺マスクしてなえかいけない<笑>おいおいお い, おい手が焼けてる<笑>やべ<笑><笑> 今度面完璧に同じ条件じゃないんだけど大体目安になるのでお先ほどさっきと比べてみるっていうのがきしてじゃあ全回スタートはい、うん、お<笑>びっくりした<笑>明らかに早いよ ね, ね, いきたいよねびっくりした、まあ、秒数を測るまでもないと着火点低いなってことが書にかりました はいそのえー、と器具っていうか装置の説明をしてほしいんですけど、はい、こちらは銅線と鉄線ですね、うん、線鉄線ですね、はい、それをすみませんこうでねじりましてうん熱の伝わり方の差が分かるっていう装置なんだよねそうです ね, うですね、はい大体、うん、同じ距離ぐらいにするわけだよね、はい、ちょっと銅が長いかなみたいなはい で先端をこうやって曲げてここに面火薬を入れてそうそうそう、うん、どこあっためるんだっけでこの辺りを熱しまして、うん、でどちらが先に燃えるのかなっていうのを実験したいと思っています、うんうんうん、ちょっと面火薬をセットしてみてくださいこの突起っていうか、ね、ムーブに、うん、刺す感じでねねよしであとはセットしてまいりすねじゃあこちらでここを加熱してどちらが 先先燃え、うん、やってみ ま, すます。銅と鉄ね。はい。うん、ああ一瞬でした。<笑>弱火につけた瞬間。えっとまずなんか二種類の金属な？こちら銅と鉄の線ですね。うんうん、でまあこちらをこの辺を熱しまして、まあ熱が伝わって、うん、どちらが先に燃えるかと。うんはい うん、話ですねそこの白い卵は何だこちらは綿火薬でして弱点、ね、が低い物質でございます、うんね、はいじゃあよろしく、はい、ではこちらをまず、うん、燃, え尽き燃えないように、はいうん、外しまして転換いたしますでは続いて弱火にしまして弱熱しようと思いま、うん、さあ熱が伝わる熱が 伝わるかな、どうなりましょうか。どっちが先に燃えるかってことだよね。うん、ねお、お、ちょっと煙が。銅の方に少し煙が走ったような感じがしましたね。ね、あんまり炎が大きすぎちゃうと、直接行っちゃうのでね。はい。 熱が伝わってて熱くなっておきましたね。たましたね。あ、はい、逆に鉄が全然来ない、ね、鉄がそうですね。うん、よっぽど銅は鉄よりも熱伝導性が高いということになります、ね。理解としてはそういうことだよね。はいうん、すごい差、ね、ある結果出たね。はいうん、差があるってのが分かる、ねうんうんで。銅の方が熱伝導性が高いということがもうわかるね。まあ正確なね同じ条件ではないけども目安としてはね。うん はっきりするよね、うんる。まあこういう実験にも応用意できたりするということね。はい、いいですよね。はい、じゃあシャーレの上に塩化を置いてあるんでね。で、まあ金属系が変わっていますね。そね塩色反応があった方もそうということでね、はい。じゃあ相当もう温まったと思うので、うん、は, うん、はい、じゃあマジマジック。はい、はい、どうぞ。うん、お。 まあちょっと炎色はちょっとあんまりよく見えなかったかもしれないけど、うんね、ガラスを加熱しただけでもそうだね火じゃなくても、ねうんはい、ちょっと映像的にはそんなにカラフルには見えないけど